<笑>私あんなに楽しい気持ちになったのは初めてだった家族がいてみんなでおしゃべりをしてご飯を食べてすごく幸せな時間だったそれをそれを奪う権利なんて誰にもないわ真っ赤なハートは幸せの証 you、yeah.